これが今年根が出たから外したの。<笑> これは外した方。そうですで。こういうふうになってきたところで、うんうん、取りき外すんです。このビニールのところを見ると、ここね、根が出てるでしょ。ああ、本当だ。これは外したんです。それもミニになってくるんですか。うん、これもミニ。あれもミニ。ここで詰めちゃう、切っちゃうってことですか。そうです。これ切ってに葉があるでしょ。はい、これで作って ここここれこれ、れれ、が大事ななんですよこれ溶岩石みたいなうへえ。うんこれ 何日から外すんです。えまた声をきていいですか外す<笑><笑>どうぞ。こういうのもみんな外したんです。ああいいですね、うん。これは6月の30日に外、うん、6月の30日。ああなかなかやっぱこの太さ見ないな。前の撮影からはい、2ヶ月ぐらいですか、はい。ですかね。2ヶ月経ちましたっけ。ぐらいですかね。いろいろやっぱ変わりますね。うん、でこれは こういうのを、これはちょっとまだ追い込めないんだけど、はい、これを追い込んだものです。綺麗ですね、うん。と、こういうふうにあ。バリカンみたいに切っていください。こ れ, これ、ね。やっぱりね、あのルールがあるんですよ。あるんですか。うん、段階を踏んで、こういうふうに、うん。これで追い込みましたから、こういうところに目、目がこう、いっぱい当たってくるんですよ。うんうん、これからね、そうするともっとこの密になって、もっと綺麗になる。へ これがあれかこれを追い込んでくる。はい。追い込むんです。最近あの今年の春からこんだけ伸びたんです今このギリギリのところをこう追い込んでくるんですよ。う ん, うん、うん、ハサミはあんまあ見ないですね。うん、これの昔のあのよくね糸切りハサミ。そうですよね。う このね、古い葉っぱ、はい、これは去年の葉っぱなんですよ、はい、これを大体切ってあったんですけど、うんうん、これを切ってやるとこの間からみんな吹くんですよ新芽がこういうふうに今切ったばっかりはそんなに密になってないけどあと1か月にするともう出来上がっちゃうんです新葉をどのぐらい残して切ってやるんですか うん、それを、あのー、木の形によってどのくらい残 す, 残すかはまちまちなんですなるほどでも全部切るってことはないですもんねそうですねでも何か細かな作業ですねやっぱり、はい、フルッパを取って芽を詰めてくるもう、うんうん、これを切る前にもうフルッパを全部鬼っぱって言うんですけど、はい、それを取ってあるんですよ 後の作業をやってる、うんうんうん、ミニならではの作業ってことでもない、うん、そうですねあんまりこんな細かく小の葉っぱ普通のね盆栓ならやらないのかなと思うんですけどまあこのぐらいはやらないとよくならないから、ね、<笑>あそうですかこれは取り木外してどのぐらいですかこれは挿し木ですあさし木か挿し木を追い詰めて作ったやつ、ね、そうですよね、うん、外してどのぐらい経ってるんですかこれが、ね これはこれです。これですよね。す。うん、これす。ごいな、これ。これを、あのー、三月頃、ああいうふうに植えるんです。はあ、あ、じゃ、今年あげたやつ、あ、切ったやつ、これがあれになるんですよ。うん。<笑>うん、切りました、これ 肥、は、料、い、少し少な く, 少ない少なく半分ぐらい少なくして半月ぐらいするとこういうところに芽がいっぱいこう当たってきますから、うんうん、そうしたらまた同じ作業を繰り返すんですええそうすると今年の秋までには出来上がるかなあそうですか、はい、あのさっきの状態から切っていって小さくするじゃないですか、はい はい、で植え替えはあの状態を四月の二十日にやってますね、はい、4月の20日に植え替え植え替えを4月の20日に切り詰めて、うんうん、植え替えてあもう一緒にやっちゃうんですか一緒にへえあそっかそれがああいう状態になってすあ葉っぱ落としたから根が少なくて済むとかそういうことになるんですかそうですね、うんうん でもこの時期では出やすいんです、うんうんうんうん、ただあんまり簡単にこう考えないで気難しいところもあるもんでねそうですよね、えー、図書はそういうイメージです、あのーはい、なんかちょっと針金かけただけでも、うん、葉っぱが変色したりとか図、うん、のは細い枝を残して太い枝を切るんです、うんうん、それでその細い枝をこうして針金を軽くかけてるんですね意外と早いんですよ うん、出来上がる春に切ったのが秋ぐらいにある程度出来上がるってことですもんねそ う, です、まあ、そういう一連の作業が、うんうん、あのミニ盆栽っていうのは容量をつかめば簡単にできるんですよ大きいものは何年もかかりますけどね、はいはい、一つにはミニ盆栽の魅力っていうのは早く、うん、あの形になって早く結果が出るっていうところが 魅力ですよ、ね、なるほどそれがもう最大 の, あのミニ盆栽の魅力です結構初心者の人が盆栽やるのに時間かかるっていうのがネックだったりするんですよね、うん、そうですねだからそういう部分ではやっぱミニ盆栽がいいのかもしれないですね、うん、で昨今このごろの方はね、はい、あの昔と違って何十年もその出来上がりを待つっていうことがちょっと苦手な感じが<笑>しますからねみんなそうだとは言えない 言えなまあ応物にして私も含めてあの結果出るのが早い方がいいもんですから<笑>なるほど何人か、あのー、見えてね、はい、あれを見てきたっていう言わないからわかんないけど多分そうじゃないかなと思う人多かったです、はい、なるほど<笑> YouTube 見てきたけど、はい、本当かどうかってか聞いてはいない感じです、うん、結構ね秋元さんににも毎日のように あそうですか来てるらしくてなかなかねこんな近くになんかやっぱ秋元さんみたいに、うん、素材たくさん売ってるところと、うん、あと超おに盆栽のところがこう揃ってるっていうところも、うん、なかなか珍しいと思うんでそうですね、うん、他の地域行くとないですよねそうです ね, ね大宮の盆栽とはまた別の魅力のある感じですよね、うんはいうん、川口もあれはあれでまたすごいですけどね、うん うん、こんな感じですね。いいなあ、はい、<笑>でね 5cm です 5cm10.5 です横が十点五。はあ、い、こういうの1個欲しいな当初<笑>もなんか産地とかあるんですか種類発祥がとか、うん、これはね あの伊勢杜甫の八つぶさだです。ああ、伊勢杜甫賞。ありがとうございます。はい、これで杜甫の次はあれですね、あのその三月四月。も、うん、こう詰めるところ、ぜひ。みたいの、ね<笑>。もう一回、もう一回ぐらい詰めますからね。あ、本当ですか。はい、まだ今年やる予定が。そうですね。伸び具合によってですけど、ね。ああ。 ぜひ教えていただけると、はい、<笑>来ますいつでも来ますのでよろしくお願いします。